いやーやっぱ毎回1人で回していくのは限界があるなどう面白くしようかなまあいいや頑張ろうおもう回してるわかってきたじゃないのはいというわけで始めていきたいと思いますどうもサムライティングをご覧の皆さんこんにちはえっ、ー、と本日はですね池袋に来てるんですけれども本日はいこちらでございます野菜博多劇場というところで何をするのかと 大食いとか、ね、早食い勘のいい方はお分かりだと思うんですけれどもサマライティング今回ガチのファイトをしますで内容なんですけれども、えー、100個餃子というのはねこちらのねお店さんにチャレンジ向けなんですよで各店舗でやってるんですよね本日は池袋店舗もお邪魔になるんですけれども100個の餃子を果たして何分で食べれるのかっていうのをかける2で200個やります で、僕一人じゃないですよ僕一人じゃなくてもちろん今見られてるチャンネルサムライティングなんでそうサムライのメンバー4人対僕1人で、えー、200個200個どっちが早く食べきれるのっていうゲームをやりたいと思います今回はねガチのフードバトルでございますよサムライティング男4対1でガチやりますからありそうでなかった感じがしますうんその強闘じゃんそっちのチームって言ったらえっ、ー、と、小川 えー、小渕、えー、吉高、健、え、介、ー、対僕っていうで、ね、もっと言うとね、もうサムライディングはスタッフさんの愛情がなくなって、もう何なの日小川と健介しか来ないと思ったら、ちゃんと、あのー、小渕さんと、あのー、吉田さんが来てるっていうね、いう感じで、ちょっとなんか、ね、俺的にはね、ちょっとあの愛を感じたよ、それぐらい最近、侍の愛に飢えてるから頼むよ、でも俺は知ってるんですよ。 あのね、あの2人っていうのはねサムライテングじゃなくてね実はねゾウさん1人でできるもんチームだからね来るまあ、あの、人っ子になっててねこんなこと言われてもいやだから何ですかって言うと思うんだけど侍よりいちょっと引き寄せ<笑>だから俺ちょっと今日忖度しながら勝負をしてしさる。 比例の方が侍おめでとうございしますね<笑>いうふうにやろうかなとちょっと思ってはいるんですがまあなんせね言葉4対1はいやるときはガチでありますがちょっとバラエティーア素も含まれるかもしれませんのでその辺もお楽しみいただければと思う本日の侍 イ, イーティングはここ池袋にございます博多劇場さんで餃子100個チャレンジ ×4 でございます。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 新和クリニックようこそ。でこれすぐ終わると思うこいいねーもうもう演じ始まってますからね振りはこういうところから。これが終わるこれ手伝うかなんなるこっち。もさ<笑>えええ手伝うさいい鉄鉄の。あやべあ<笑><笑> 僕のカメラいいや最近プレゼントとか取るたんですよねへぇなんで謎のテーマとやってしたの15分とか意味が分かんないあ確かに十五分で来るのなんで俺十五分にしたんだろう<笑>意識高い人確かに超えんだけどなあか確かに十五分にしてたわマジできつかったら来てねこっ全然開いてるから、うん、あ、カメラがあればこいつが撮ってるんですよ<笑>なんで自分は走端に床に寄せないんだいや、2人に寄せないんだいや、俺まで行けるん ていつでもいいっすよ。よし あっあれだ<笑>、まあ、い はい行きまーすよいスタいただきますこ、えー、んな感じで始まるの俺びしましたうわぁ あ, あ, あここにめ何言っちゃうこれあうまいえなんか全然ガチですね皆さん分かっこれ攻略を見つけたそこ熱いじゃないですかこれここでベロに乗っけなければ これ行きまめっちゃ受けてるめっちゃ受けてる。やマジでこれル ー, ビー みんなリアクションとかガンガン撮るのかと思ったらこんなのテレ東のオーと一緒じゃねーかよ<笑><笑><笑><笑>ちなみにマネガスカイダイビング聞いてるアレ だ, だからなんか最近やたらなんか飛ぼう飛ぼうみたいなことでケンスケン生てんのかあいつ鈴木<笑>さんの方だったら俺たちに全然スカイダイミングどこにいるのな今思いつだのそれ<笑><笑> これ五分ででで食食えこここととす、れれ、ううん、ですですでっ早、ねはいうい何分らべるか の記は一般方が侍ってらいればマジなんだね。 ちょっと、どんがいいじゃないです Thank you. <笑><笑>全然エンタメ感がない。しね<笑><笑> め<笑>ちゃガチ感出ちゃってるじゃん。<笑> に登録すするると、はい、通常の値段でで1リットルに変わるんそう、だからビールも1リットル普通に頼むと1200円ぐらいするからだけど、通常の値段で1リットルでいあと、餃子が、えっと、お誕生日の年の数だけプレゼントされるっていう、顔とかにもいろいろあるんですけど、よかったらね、アプリカに登録してください。 なん俺散々開幕で味とか厚さのリアクョンとかしたのに全部フルしかとでバーンみたいな。 なんかこう、何かに稼いれた人たちみたいな感じでいや、なんかここに見えない壁ありますみたいな雰囲気でさ六食みたいになってたけどさこれったよね全然あれですか自分たちが終わって心の余裕ができたらあれですか俺の板振りですかおかしいでしょこれ全部ないし、負けてるんすよ結果結果負けたし何分だったんですか21分 これ、いってないとあれ。<シ> お前ふざけんじゃねえぞ何も言ってない。バンジーバの字も言ってねえよな<笑>でこれちょっとじゃあ今回は一生ゼロハイとしてじゃマカウント残メだったらなんか決めましょうよいやこれ当たり前のようにさバンジーを前提にして話すのやめてもらっていいですか俺高所強勝なんですよホントに知ってます、ね、忘年会で鈴木さんが言った「絶対これから言う企画がやる」っていう企画でバンジー入っててます 装置が提案してますね、パッチやりたいってこれだって、誰得、誰得案件じゃん、そうなると思<笑>うん<笑><っ><笑> で, ですから、はい、ンタより。 いつも動パクパクゃありがとうございました。